こっちを見てみるはい、はい。ジャン君おはようございますおはようございますポンちゃん、ポンちゃんもおはようございます 今日はすごい寒いっていう話なんですがもう早起きしてですねもうお風呂にも入っちゃったパパですこれからまた皮膚科に行って帯状方針疹の経過報告と、えー、また病ゃな、えー、薬を多分もらいに行くと思います8時半なので15分前に出ないとだめかな歩くか自転車ってい う, う 手はあるんだけど、せっかくピクミン飼ってるから。歩いて行って帰ってこいかな。帰りが辛いかな。いいか。ちょっと考えまーす。じゅんくん。はい。じゅんくん。黒犬パパの退場方針は。治療終了です。すごい。もう治ったよと言われました。 ただ、えー、発疹はまだ残っているので、うん、これを軟膏で抑えるのとあとは神経痛になりやすいんだって後遺症がでそれをビタミン B12 っていうやつで錠、えー、剤を15日分から2週間分ぐらいもらったかな15日ですということそうです15日です、はい、それを飲んで あとはビタミン B12 っていうのは何に含まれているのかを調べて摂取してみるのもいいかもねそして、えー、なんかねえー、っと水疱瘡はヘルペスらしいんだけどそれを、えー、ウイルスをこう除去する薬は明日まで残っています明日全部飲んだら 終わりですそしてポンちゃんポンちゃんにもご報告ええー、クロケンパパの帯状方針疹同じこと言ってどうする<笑>えー、ポンちゃんとまおいママさんが健康でクロケンパパとジャン君が病気ですでも治ったけどねそしてえー、っと東京に行かなきゃいけない ようなその神経をすり減らすやつはしばらくないのでさあもうこれで大丈夫ジャン君のストレスもなくなるよなくなるよポンちゃんこの間、あのー、留守番の時にポンちゃんが「ああなあ」って言ったのはあれは何だったのポンちゃんも寂しし泣きするようになったのもう見つめられてる、うん なんだかこっちを見ているいしあゃはいはいじゃあおやすみなさい寝ようね